インンクチャンネルはい皆さんダービーですよダービー競走馬にとっては一生に一度私たちにとっては一年に一回の競馬の祭典クラシック初戦の皐月賞は予想も馬券もバッチリ的中だったのでこの流れでいきたいですねまずはその皐月賞を振り返っていきましょうインンクチャンネル早めに先頭へ並びかけた 青い帽子のベロックスが直線入り口で先頭に立ちますがその外からサートルナーリアが迫ってきます最後は内をついたダノンキングリーと3頭の争いになったもののサートルナーリアが接戦を制しましたこの3頭から4着のアドマイヤマーツとの差は2馬進と決定的な差がついた印象もあるレースでしたね普通に考えれば本命はこの上位3頭の中から なんでしょうけど私普通じゃなかったですね本命はサツキショ5着のののクラーーージュゲリエこの間に今年のダービーを託します前回の皐月賞上位3頭からは離されましたが最後までしぶとい走りをしてましたよねダノンキングリーに完敗した2走前の共同通信杯も皐月賞と同様に瞬発力の必要なレース展開でした 3走前の京都2歳ステークスでは間を割って2着馬を競り落とす強い勝ちっぷりでしたし東京 2400m に舞台が変わるダービー最後は底力がものを言うはず新馬戦の時から高い能力を発揮していましたが当時から馬体重も 20kg 以上増えて成長中課題だった気象面のコントロールもかなり改善されてきた様子ですし 環境を脅かす存在ならこの馬でしょう対抗にはサートルナリアやはりこの馬は外せないでしょう年末のホープフルステークスからつき賞へ直行しての勝利ダービーを取るためのローテーションと考えれば前回よりもパフォーマンスは上がるはずお母さんがオークス馬でその父スペシャルウィークはダービー馬。決闘的にも申し分ないですよね 不安材料といえばルメール騎手からレーン騎手への乗り換わり初起場となる点は本命のクラージュゲリエも同じですしレーン騎手の腕ならそれほどマイナスにはならないと思います3番手評価はベロックスサツキは勝ちに行く競馬でサートルナーリアのいい目標になってしまいました東京コースでは4着に敗れてますがこの時は不利を受けてなければというレースでした ただ気になるのは中内田厩舎の距離実績廃業以来 2400m 以上の距離で勝ったことがないというのが気になります白三角の1投目はダノンキンキグリー皐月賞3着に加えて東京コースで行われた郷土通信杯を勝っているのは大きいですねその他では前哨戦の京都新聞杯を差し切ったレッドジェニアル 勝負ならいいものを持っているタガのディアマンテこの2頭を押さえてみたいですねインクチャンネルさてさて馬券ですが今回はいろいろと買ってみたいと思いますまずは本命クラージュゲリエからサートルナーリアベロックスが相手の生まれそして本命から各印へのワイドさらに本命対抗を2頭軸にした3連服 本命対抗からの3連単この4種類でいってみましょう本命のクラージュ・ゲリエが人気薄なので当たれば大きいはずですねインクチャンネルというわけでダービーの予想をお届けしました3歳馬の頂点を決める日本ダービーレースが本当に楽しみですねあとは馬券さえ当たってくれたら言うことはないですそれじゃまたね